こんにちは、田洋介ですで今日のビデオはプリミティブアートは原始的なアートのことなんですけどそのプリミティブアート私結構好きなんですでちょっとそれを作った時の話などを話してみようと思います昔インターネットでたまたま見つけちゃったんですけど縄文式土器と土偶となんかそういうよう な, なんか画像を それれを見てこれ日本人が作ったんだって子どもの時に学校で縄文式土器とか土偶とか写真で見て知ってたんですけどなんかすっかり忘れてて日本のものっていうのはとてもなんかシンプルでわびさびだったり禅とかなんかそういうなんかものを思っていたなんかイメージでいたのがもうその頃 アメメリカのニューメキシコ州に住んでたんででたすけどそこではなんかメキシコとかニューメキシコと か, なんか遺跡みたいなとかあとはなんかネイティブアメリカンのものとか結構プリミティブなものを見る機会があったんですけどふっとそこで思ったのがこのなんか縄文時代のものとそのネイティブアメリカンとか。 メキシコの昔々のものとかなんかんかすごく嬉しかったのが人間って元を正せば、まあ、似たり寄ったりなのかなみたいな。でちょっとなんかすごく影響を受けてテラコッタ粘土でこういうのを作ったんですけどこれは2000 2004年とか2005年に作ったんですけど。 まあ、自分なりになんかちょっと模様とかなんかちょっとプリミティブな感じで作りましたお尻もついていてますそれから結構手だこったでなんかいっぱい作ってあんまり手元に残ってないんですけどこれとかなんかいろんな顔って感じでいろいろ作りました でまあ、プリミティブな感じのものばっかりじゃなかったんですけどでこれが多分2015年ぐらいのものかなあの木で作ったんですけどこれもなんかど こ, のどこの国のものとかじゃなくてこれプリミティブとか全然意識してないんですけどなんかちょっとプリミティブですねな感じがしますなんか結構もう何にも影響を受けないでねあの 模様とか何の影響も受けないもう素直な気持ちで、でちゃめちゃシンプル、文句とかなんか線とかなんかそういうのってなんか原始的なのはなんか多分すごいシンプルで誰でも普通に思いつくものみたいななんかすごい原始的な気がします。あと色とかもなんか好きな色を。 いろんなバランスとか考えますけどもうなんか純粋に好きな色を選んで、まあ、いつもそうなんですけど描いたりしてますね本能の赴くままに直感とか感覚とか感性とかだけでなんか作ったりなんかいつもそうかもしれないけどね<笑>いつも原始人これもなんか紙粘土だったかな何か作ってぶっ壊れちってるんですけどこ後ろを向くと男で前を向くと女性みたいな男性女性みたいな。 うわ取れちゃった<笑>あと絵もあるんですけどこの後ろのやつですねこれはあのベニヤ板に描いたやつなんですけどこれもバーンって多分あの無意識に今まで影響を受けたものとか模様とかもついてますねでもう1枚これプリミティブって感じなのか な, なんかポップな感じもしないでもないけどこれもなんかもう好きな色で。 面白いと思う形を作ったりしながら描いていたものですそんでこれが一番今年描いた新しい絵なんですけどなんか別にプリミティブを意識全然してないんですけどなんかちょっとプリミティブな感じがするなって自分で思いますなんかいろんな国のものがあってなんかいろんな国の人がいて原始時代があって で粘土とかで作ったり描いたりなんかそのあい通ずるものがあってなんかすごく嬉しいなと思います今日はそういう話でした最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら